汝は闇の血を引くものこの町にいる魔法少女を倒し一族のふっを遂げるのですなんとつをはえたあたしもわたはシャミシャドウミストレスユーポこの角が生えてきたら魔法少女を探してぶち転がさなくちゃいけないさだめらしいです魔法少女の息の根を止めに来ました「イイ The Demon Girl Next Door」on Animax